可愛くて撫でくり回してるとパンチが飛んでくる時があって爪が鋭いから僕の手は傷だらけだけど爪を切りたいんだけれども切らしてくれないんですどうもスタッフさんですどうやったらうまく切らせてくれるのかネットを調べまくったら猫ちゃんの頭に粘着を乗せたら爪を切らせてくれるらしいという情報をつかんだ僕はその方法を信じ試してみたらパンチされたーメローン て, ってるよっとっピッチャー ピ, チャーピッチャーってうるさい。 「ドナドナドナ」「ドうしのおやのま」「こおやしいけれどおまえにプキュン あいつマジ調子乗ってっかん な, っっかんな一発狩りの鉄拳を食らわしてやらないとダメだ腕にグサッてやってやるんだよその引っかけ傷でメッセージを残してやるんだ よ, んだよたまには抱っこしてねって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 腹の肉も背中の肉も全部全部贅肉なのね」「肥満確かくてみたい」「おやつの量もきっときっときっときっ と, きっと減らされる」